スイステッドワンダーランドま待ってくださいルークさんルークさーんはあ言っちまった嘆きの島ってビルさん達をさらった鎧のやつらがうじゃうじゃいるのかないくらルークさんでも一人で乗り込むなんて絶対危ないよどうしよう 先生に報告いやその前に追いかけて止めた方がダメだクルーエル先生はおとなしくしてろってんでも<笑>うわいーはぁごちゃごちゃ考えてもしかだねこったのじっとしてイライ主じゃ俺 ルークさんを追いかけるやっぱり俺誰かが何とかしてくれるのを眠って待ってるだけなんて嫌だ僕はそっちに行けないから力になってあげられないけどルームメイトを急いで探しに行ってあげていや 分かってる俺たちが言ったって足手まといになるだけかもしれない。でもお前だって相棒とたちがやられたのに黙ってらんないだろ。やられっぱなしているなんて。ナイトレイブンカレッツェじゃねえ行こう 席は北へ向かってほうきと転移装置を使えば一日飛ばせば半日であんな別れ方をしてしまってムッシュヒメリンゴは怒っているかなルークさーんルークさーん<笑>そうそうきっとこんなふうに元気な声でえっ保湿だよ までっゃこのエペル君監督勢君私を追ってきたのか決まっちゃべな追ってこねと思う方が動画しゃあねあんたと一人で行かせねえわも行くおうララ いいけないよ無臭姫リンゴ危険だ危険だのあんたも同じだべあの鎧立じさ何もはっただ願ったべよそれは止まんねばただき落してでも止めりゃほうきの先さ火つけてやるくらええそう飛びながら魔法を打つとほうきのコントロールがっ ノンやめるんだエペル君あんたが止まったらやめてやれはまだまだもう一発でダコーダコーわかったよ降参だエペル君とりあえずどこかに一度着陸しよう嫌だ絶対に帰らねえぞ俺はそうじゃないまずは落ち着いて話をしようそれにその服で飛び続けたら すぐに体が冷え切ってしまうよまったく風よけの魔法も施さずに二人とも唇が真っ青じゃないかもう追い返そうとしたりなんかしないさだから私についておいでうっうっ手も頬も氷のようだすぐに火を起こすからね 水筒で温かいお茶を持ってきていてよかった二人ともお飲み体が温まるようーんこれ呪いとかかかってないですよね僕たちを眠らせて置いていくつもりなんじゃまさか栄養や専用の道具もなしに一瞬で呪いを付与するなんてビルでもなければできないさ 逃げる本当に驚いたよまさか私を追いかけてきてしまうなんて<笑>分かってます俺たちがついていっても明日まといにしかならないかもしれない連れていってくれとは言わないだけど勝手についていく領長とダチがやられたんだこのまま黙ってられるかってんだ<笑>なんだよ怖い顔してあんただって 勝手に出て行ったんだだからおあいころ俺怒られたって絶対に帰らないからな。の、no? 違うよ。怒っているのは君たちに対してじゃない。え怒っているのは君に宿る憤霊れいの魂を見くびっていた。私自身に対してだ。怒っているのは君に宿る憤霊れいの魂を見くびっていた。 私自身に対してだ心から自分の力を仲間の力を信じたものが強い VDC でそう言ったのは私なのにそれなのに私は何も話さず君たちを置いて一人で旅立ってしまったエペル君自分の心に素直になれる君は強く美しいそれらしい理由を重ねて 自分の心をごまかそうとしていたことが恥ずかしいよ。どういうことですか私も同じさ、エペル君。本当は愛する友人が傷つけられ、いても立ってもいられなくなっただけなんだ。こんな自分勝手な行動に、先生や友人を巻き込むわけにはいかない。そう思っていた。でも、それこそ今更じゃないですか。もうとっくに巻き込まれまくってます。 そうだねいいよ、共に行こうじゃないか、エペル君、監督生君。<笑>ただし、2人とも絶対に私の指示には従うこと。約束できるね。ああ、いや、はい、<笑>やったな。私やエペル君は、ちょっとずつになって、周りが見えなくなりがちだからね。いつでも物事を俯瞰できる君の目線は。 きっと我々の助けになるだろうルークさんが周りが見えなくなってるところなんか見たことない気がするけどちょっとつ盲信ってところだけはちょっと納得かな<笑>そんなことはないよさっき強者でも周りが見えていなくて君にぶつかってしまったじゃないか<笑>そういえばそうですねというか トム・フィオーレの人たちってビルさんも含めてみんな見た目に似合わずちょっとつ盲信な人が多いかも<笑>我が領のモットーである「奮霊」という言葉には気力を振い起こし遺産で立ち向かうという意味もあるからね文献や石像に姿を残す美しき女王はどれも習慣平劣な美しさだけれどももしかしたら 実はすごくアクティブな女性だったんじゃないかと私は思っているよでも僕たちみたいにしびれを切らして自ら外に飛び出すようなことはさすがにしなかったんじゃないかな<笑>違いないねみんな静かに獣のうなり声だ近いぞあすいません今の 僕のお腹の音ですおおらら森の主の縄張りに踏み込んで怒りを買ってしまったのかと驚いたよ普段ならもうとっくに夕食を食べてる時間だから<笑>今の音をビルが聞いたら美しい眉をひそめるだろうね目に浮かびますそれじゃあ出発前にまずは腹ごしらえといこう食事をとりつつ飛行ルートについても説明するよ お腹いっぱいごちそうさまでした。念のために携帯食料とキャンプセットを持ってきておいてよかったよ。僕たちは木の実気のままで飛び出しちゃったから食べ物のことまで頭が回らなかった。大丈夫さ。目的地までのルートにいくつか町もある。必要になったら食料はそこで買い足せばいい。そういえばルークさんは嘆きの島の場所は知らないけどビルさんたちがどこにいるのか。 見えるって言ってましたよねあれってどういうことですかそれはね私のユニーク魔法の効果によるものだよルークさんのユニーク魔法私のユニーク魔法は相手を傷つけることも操ることもできないとても弱い魔法だでもカリドである私にはなくてはならない魔法なのさ 私のユニーク魔法は魔法をかけた相手の居場所を突き止めることができるんだ。それがたとえ七つの輝く丘の彼カナダ、7つの滝の向こう世界の果てであろうともね。あら、ルークさんが使えると思うとお金魔法だな。ビルたちがさらわれた時、とっさにカローンの一人に私の魔法をかけておいたのさ。すげえ、何も気づかねがった。 <笑>それでは僭越ながらお披露目と行こう。ほら、私から逃げ切ってみせて。I see you! <音声>んー。 やはりかどうしたんですかこの世界にいればどこにいてもわかると言ったけれどこの魔法も万能ではない対象が魔法を遮断する乗り物や施設に入った場合道しるべは途切れてしまうカローンたちがビルたちを輸送に用いたのは走行で魔法を遮断する魔導ステルス機だったようだえ、じゃあルークさんのユニーク魔法でも追跡は不可能ってことかな いいやいかに魔導ステルスキといえど完全に魔力をシャットアウトすることは不可能ステルスキは自らレーダーや魔法を発する際ごく短時間そのステルス性を捨てざるを得ないその一瞬私には見えるだ私がユニーク魔法で獲物につけた印がつりこつ り, こつりまるで森でさまようか弱き姫君が残した 可憐な足跡のように私は狩人狙う獲物は絶対に逃がしはしない見えた彼らは賢者の島を有する黎明の国を出て サンゴの海を北上、陽光の国と英雄の国を越え、海上でパッタリと痕跡は途絶えていたしかし、ね、賢者の島から嘆きの島まではかなり距離がある。放棄だけで移動するのは無理だ。じゃあ、どうやって移動するつもりだったんですか 我が半時のご先祖様の中に大変な旅行好きがいてね先人が世界各地に建てた別荘があるんだそしてその別荘には別荘同士をつなぐ魔法の転移装置が備わっているそれを使わせていただこう幸運の黎明、陽子英雄それぞれの国に一つずつ別荘がある転移装置を使えば一晩でかなり距離が稼げるはずさ え, え世界各国に別荘しかも国をまたぐ魔法の転移装置の設置って国から特別な許可が必要ですよねルークさんの実家って一体何の仕事をしてるんですかないしょ<笑>旅行を愛したご先祖様たちに。 感謝をしなくてはならないね我々がいないと気づいた先生たちが網を張っている可能性もあるし公共機関を使うのは避けたかったからああしかしご先祖様はこのことを知れば顔をしかめるかもしれないな先生に怒られるようなことに使うなとだがこれも美と愛のためご先祖様どうかお許しくださいさ作戦会議も済んだところで 抜け出したことがばれないうちにすぐ出発しよう<笑>ん何を笑っているんだい無臭ひめりんご い, いえルークさんってすごく変わってるし実家もすごいお家っぽいのに先生に隠れて悪いことするときは普通にこそこそするんだと思っただけです我が校の教師人が降らせる裁きのいかちを 恐れないいい生徒がいるかい私もナイトレイヴンカレッジに所属するただの問題児の一人だということさそうだ君たち体を冷やさないよう出発前に着替えた方がいい放棄で長時間飛ぶなら洋服がおすすめさナイトレイヴンカレッジの洋服は特別な魔法の糸が織り込まれていて放熱にも防寒にも優れているからね特別に監督生君にも 我が寮の冷蔵をお貸ししようそれおビルの午前へ向かうんだ清掃でなくてはねエペル君飛行ペースは合わせてあげられないよついてこられるかな舐めでもらえば困るや飛行術ならマジフト部の一年生で一番の腕前って レオナさんのお墨付きなんだ絶対おぐれだりサネハンデマーベラスそれでこそポンフィオーレ両生だ嘆きの島へ向けてアンルー ちょっとイレアさっきのはどういうこと私これでも世界的モデルなのよ自分の肌に触れるものにはすべてこだわりがあるのそれをフルオートの洗浄マシンで丸洗いってどういうことしかも化粧水の用意すらないなんて美肌を保つためには洗顔後のケアが一番大切なのに 洗車機に入れられた車の気分が分かった乾燥機にかけられるシーツの気持ちもね口どころか耳の中まで現れたぞまだ体中の毛が逆立ってるぜ僕は何事も効率重視なタイプですが将来取るだけ忙しくなっても 全自動入浴マシンだけは一生導入しないと今決めましたええー、研究員のみんなには入浴がすぐ済んで効率的って好評なんだけどなちっ何より腹が立つのはこの首輪このチョウかボのユニーク魔法オフイズ・イワヘッドと同じ効果があるようだねさっきから何度も魔法を使おうとしているけれど全く発動しないごめんね そのチョーカーは正確なデータ収集のために館内ではつけてもらわないといけない決まりなんだっていうかリドル氏魔法使おうとしてたんかい油断も隙もないとはこのことですわ う, うんでは皆さんが外界から持ち込んだ雑菌の戦場が済んだところでまずは自己紹介がてら我がスティークスの紹介ムービーをご覧いただきます紹介ムービー席にかけて 前方のスクリーンをご覧ください館内では映像の撮影録音は規定により禁止されています映像の途中でご気分が悪くなった方は当館スタッフまで遠慮なくお知らせください魔法 それはかつて「奇跡」と呼ばれた超自然エネルギーイマジネーションその果てしない可能性しかし大きな力は時に災いをもたらす魔法のある豊かな暮らしを守るため魔法技術研究所ステュークスはさまざまなデータを世界中から収集分析魔導技術の安定運用魔力解析 遺跡・魔法石の保全ブロッド排出量削減オーバーブロッド経験者のケア魔法災害予測システムファントムのデータベース化その他さまざま非営利活動を通し世界中の皆様を陰からお支えします魔法師の安全な暮らしと活動を守る魔法技術研究所スティュークス はいムービーは以上となりますご清聴ありがとうございましたなんだかものすごく安いイメージ PV だったわねまあ噛み砕いて言うとスティークスは不確定要素満載のミラクルパワー魔法を安全に運用するために色々やってる中でもブロッドに関してはまだ人類が粘土板に文字を彫ってた頃から 飽きずに研究し続けておりますもう少し詳しくステュークスのことを知りたい来館者のために約2時間半のドキュメンタリー映像も用意しているよ再生しようかありがとうもう十分だステュークスは古来よりブロッドの研究をし続けているそして俺たちはオーバーブロッド経験者となればお前たちが何をしたいのかは大体察しがつくで